こんにちは。こんばんは。どうもテケピーです。今回はフォートナイトをプレイしてみようと思います。本、え、当、ー、に初めてなので、内容に関してはちょっとあれなのでご了承ください。 Be the same. Brace for impact. 2種類あるようです「世界を救え」というモードと「バトルロイヤル」というモード「世界を救え」の方は有料で「バトルロイヤル」は無料となっているみたいです今回は「バトルロイヤル」を選択します上のメニューを見ていきましょうバトルサスうーん実績解除的なやつですかねスキンを購入できるようになるみたいです ええー、これは何でしょうこれも実績解除的なものかなロッカーこれはスキンのようですねエモートというのがこれのことですね他の方の動画で見たことがあります ステムショップ、スキンを購入できるようですカリア、今のステータスが見れるようですまだプレイしていないので全部ゼロですねランキングは1週間ごとにリセットされるのかな 今の内容がリプレイできるのかなストアでコインを購入するようですロビーはこの画面のことのようです上のメニューを全部見ましたが今のところよくわからないです後々わかってくるんじゃねそうかもしれないですねでは、プレイしてみましょう 研修しているときに気づきましたが、今はスクワットになっているようです<音声>。えーと、どうやって動かすんでしょうか。操作方法を見るのを忘れていました。一番肝心なところを見てなかったな。 ゲームカットでもプレイできるようですが、今はキーボードで操作しています。なんとなくわかってきました。いろんなスキンの人が周りにいますね。 始まりました<笑>たくさん人が降りていっていますどうしようかなスクワットだから仲間の近くに降りるのがいいんじゃねえそうなんですがそんなことも分かっていなかったですとりあえず降りてみますなんか赤いのがありますねそこに行ってみましょう それは多分仲間がマップに刺したピンじゃねえ。結果的には仲間のところに行けそうだな すでに戦闘が始まっていますね他の方の動画で何回か見たことはあるのですが建物とかを壊して建築の素材をゲットするようです武器は建物の中に落ちているのを拾って装備を整えるらしいですああ、やられてしまいました武器を見つけることすらできなかったな 初心者の洗礼というものでしょうかあっけなく初回プレイが終わりました仲間の様子を見れるみたいだなもうすでにあと一人になってるさすがにこれだと終われないですねもう一回やってみましょう スキンを変えばそのスキンに変えられるということだと思います次はもうちょっといい戦いができればいいのですが。 すみませんまだこの時はスクワットだと気づいていませんなので仲間のピンを完全に無視してしまっています 何いろいろ落ちていますねとりあえず全部拾っておきましょうハンドキャノンというものみたいです武器にはいくつかのレア度に分かれているようですゲットしたこの武器のレア度はエピックですそこそこレアな武器のようですとりあえず木を買ってみます映像がすごく綺麗ですね 兵物がないところを不よ意に進んでいるから格好の的だなとりあえず木に隠れましょうあ右側にいますね武器に持ち替えて応戦してみますスクワットだから相手は4にいると思うんだけどやっぱりダメでした。 設計を見てみましょうダッチ切り替えがオフになっています。 オンにしておいた方がいいかな？他の設定はよくわかりません。あ、ここでキー設定が見れるんですね。設定を見てみましょう。 なるほど、覚えられませんまあ、やりながら覚えるしかないなまたチャレンジしてみます これまたひどいなえーとどうしたらいいのでしょうか ことに気がつきました仲間がピンを刺したところに向かいましょうどこに行くのかなプレゼントパークという町にピンが刺さっています行ってみましょう何人か人がいますちょっと離れましょう この白い矢印がついている人が仲間のようですよろしくお願いしますあらら。わまた何もできずにやられたなプレイグラウンドというモードがあるようです仲間撃ちだけでプレイできるようです ここで練習してみましょうここでは自分だけしかいないようですプレイグラウンドのモードは期間限定のようなので練習するのは今のうちですね しました。レア度は低いようです。これはタクティカルサブマシンガンというもののようです。武器の種類が一体あるようです。何がいいのかよくわからないですね。この中は何かが。 のかなあれ壊れたただけでしたミニシールドポーションのゲットしました名前の通りシールドの効果があるようです。 ショッピングカートがありましたこれも見たことがあります乗り物として使えるようですこういうのって無駄に使ってみたくなるんですよねおお爽快ですね 乗りすぎました島の外は即死なのかな少しプレイしてレベル5まで上がりました実際のスキルは全く上達していないけどね他の方の動画を見ているとみんなすごく上手いですよねソロで勝利するぐらい上手くなりたいですそんなことができるようになるとは到底思えないけどなご視聴ありがとうございましたありがとうございました